でお過ごししででざいますでしょうかちょっとね今日寒い感じですけれどもね あ, のありがとうストレッチで体をほぐしてまいりましょう。 ありがとうスタレッジはですね、私、シスターひろみがですね、私、世界中に笑顔と元気とパントマイムをお届けしているスーパーパントマイム伝道師のシスターひろみです、シスターひろみが開発しました愛してる大好きありがとうの言葉をボディに言いながら行うストレッチ、この効果、抜群、抜群、抜群でございますのでやっております、とってもいいですよ。はい、ということで、早速参りましょう、今日も。 あっという間できますよ。これ習慣にしていただくと、ね、ボディが変わって人生が変わる、はい、ということでやっていきましょう<笑><笑>、えっとえっと、まず一つですね。一つ、えーえー、前回に引き続き一つご説明させていただきます今日はね、えーえー、くるぶししごきまでこの間いきました今度はももを持ち上げてですね、もも裏ゆさゆさいきます ちょっと音が大きい、ちょっと待って。はい、もも裏、ゆさゆさのご説明をします。もも裏ですので、お膝を上げたらこのももの裏面ですね。ももの裏面に4本の指をがっつりさして、ゆさゆさ動かす。で、これ上半身もゆすってください。上半身も一緒にほぐしてますので、ここをぐさっと持ったら、背筋を伸ばしてゆさゆさこうゆする。 グイグイグイグイグイグイグイグイグイこれ、イこカ影ン感と行うのがもも裏ゆさゆさまあ、ももですね、お尻さん、この座骨さんからもも裏、お膝さんまでのこのラインをですね、グイグイグイグイゆすってあげるということで、ほぐしていきます。はい、ということで、今日はもも裏ゆさゆさまでいきました、はい、バッチリですねはい、では早速、ビフォーアフターをチェックしていきましょう。ビフフォアアとアフター重要でございます あのビフフォーアアタををチチェェッッククしててすすするとですね違いが出てますボディに違いが出るとです、ね、それがち変化を知るとモチベーションに繋がりますモチベーションがつながると継続につながるモチベーションがないと、ね、継続しないんですよ<笑>継続しないとボディが変わらないんですよボディが変わらないと全然人生も変わらないけどね継続、ビフォーアフターをチェックして継続し で、そして笑顔でもないと本当に人生が変わりますはい、では行きましょう早速はい、長座をセットしてボディのチェック、こんな感じわあ、今日はシッターもちょっとね硬いですよここ背中の位置が張っております背中の張りやもも裏の張りも覚えておいてくださいそしてつま先の手の位置いろんな方いらっしゃると思います遠い方は遠いなりで全然大丈夫ですここが変わってきますので 舌、はい、ーーはこんな感じあとお膝の裏の隙間ほら手のひら1枚分今舌ーーも入りますはいあともものりがですねももが丸っこい感じになっておりますその辺の張り具合とかかとからお尻までの足の裏面のね接地面こうなんかちょっと接地面がちょっと少ないなみたいな感じもちょっと覚えておいてくださいはいでは早速いきましょう左足3の上に右足さんを乗っけます 足の指の指さん親指さんと人差し指さんを横に開いて縦に振るところからいきます愛してる大好きありがとうの言葉を2、ね、回言うと2エイトあ違う2回言うとワンエイトワンエイトを行って大体ほぼ全部進んできますが後半ですね腰回りになってきた時に2エイトになる場合がありますその時はシステがワンモアエイトと声をかけていきますのでそしたら2エイトにしてください ははい、では指先を横に開いて縦に振るところから手をいみましょう。行ってみようおーせーの。「愛してる大好きありがとう」声出してどうぞお隣の指「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きお隣の指」「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きお隣の指」「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好き」「手と足握手」はい指と指で握手を振ります。 足の甲を持ってつま先ねじりせーの愛してる大好きありがとうボディーごと愛してる大好きありがとう土踏まず下側を持って同じことせーの愛してる大好き上半身も使ってねわ、まあ、もう愛してる大好きではくるぶしを持ちます足振り愛してる大好きありがとう上半身使って縦振り愛してる大好きありがとうボディーいいもの使ってねはい足首回り 愛ししし「愛してる大好き」「これもひじ巻きなんてアリがわも愛してる大好き」「アリが反対回し大きく愛してるくるぶし掴んでます」あり「アリがひじ大きく愛してる大好き」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 愛してる大好き体重かけて、はい、愛してる、大好き、では、きっかいさん、膝のちょっと上、愛してる、大好き、体重乗せてゆすってね、はい、愛してる、大好き、内ももさんいきますよ、どうぞ、愛してる、大好き、内もも全体をどうぞ、愛してる、大好き、でおひを立てます。お膝を立ててて両方ひっくり返して 今度右足のふくらはぎ外側さん、せーの、愛してる、大好き、声出していこう、愛してる、大好き、ではそのままお膝を立てます、はいではふくらはぎ下側、親指でどうぞ、愛してる、大好き、親指でぐいぐいほぐしてね、愛してる、大好き、はいでは膝下、ゴリゴリ、グーでほぐします、愛してる、大好き、ありがとう。 愛してる大好き膝上どうぞ、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、お皿周りどうぞ、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、どうぞ、膝裏ぐさぐ、む今やったね、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス、はい、では今度、内もも、ゆさゆさ、せーの、愛してる大好き、ガッツリ持って、ゆすってね、愛してる大好き、もも外どうぞ。 愛してる外も同じありがとう、ボデ使って、愛してる大好き、ありがとう、膝ざ裏ぐいぐい、愛してる大好き、ありがとう、膝裏をぐいぐいほぐします、ありがとう、持ち上げて膝しゃぶらぶら、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ちょっとずらして、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ちょっとずらして、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス。 はい、ではこの足を伸ばして、もも上グイグイ。ももの上をグイグイほぐします。せーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き笑顔でね。はい、つま先を膝を内側にして、ももの外側です。せーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き。 でここツイートはもういきましょう愛してる大好きありがとう手のひらでもいいですよ愛してる大好きはいでは左足のくるぶしさんを乗っけてくるぶししごきせーの愛してる大好きありがとうボディーイモを使って輪もイげ愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいではお膝さんこの足を後ろに畳んで骨盤が。 横、今、マーメイドお座りでございます。右の腰骨のところに手を当てて、ぐんと落としたところをくぐり、せーの、愛してる、大好き、声出して、はい、愛してる、大好き、体重乗っけて、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、はい、では背筋を伸ばして、骨盤転がし、左のおひざさんの横に左手、右手、お尻さん、骨盤か倒します、せーの。 愛してる大好き、盛大に、愛してる大好き、ワンモアエイト、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス、左手さんお左の腰の横、背筋をね、まっすぐ、まっすぐ伸ばして、骨盤をねじります、せーの、愛してる大好き、骨盤ねじり、愛してる大好き、ワンモアエイト、愛してる大好き、背筋を伸ばしてね。 愛してる、大好き、ナイス、いいです。オッケー、これで右手さん終了です。素晴らしい。はい、パチパチ、右手さんで右足さん。<笑>いいです。はい、ではチェックタイム。片足やったらチェックを必ず入れますよ。そうするとね、左右の差がわかります。はい、右手です。っていうの。はい、終わりました。背中も緩んだ感じ。はい、左足さんはまだこんな感じ。うん。 背中の位置も高いですね。右手にするとこう落ちるのですね。はい。では、膝裏も 右, 右足さんあの落ちてますね。で、ももも広がった感じ、楕円になった感じになってます。左足さんはまだね、膝さんが高いです。はい。ということで、違いが出てると思います。違いが出たらコメント欄の中にね、お書きいただければと思います。はい。一瞬、水分と摂取、どうぞ。いただきます。 水分はい、ね、いつでも取ってくださデトックス、老廃物を、ね、出したいので水分はいつでも取るそして笑顔でお、はい、笑顔にすると呼吸ができるんですよ呼吸ができるとボディが緩むストレッチはボディを緩めて行いたいのでずっと笑顔でで愛してる大好きありがとうを言ってると呼吸が、ね、自然とできますからそれでどうせなら良い言葉を使おうということでこれ始まりました良い言葉を使っていくとボディさんが喜びます <笑>はいでは水分取りましたでしょうかでは左足さん側行ってみましょうはいではチェックタイムから入ります左足さんも伸びしろたっぷりですはいご自分のボディは伸びしろたっぷりって言っといてくださいそうするとねボディがね伸びしろたっぷりなんだっつってその気になる<笑>これ重要ですよはいでは左足さんあ右足さんの上にあチェック左足さん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 グイグイどうぞ、さん、はい、足の甲を持ってつま先ねじり、せーの、愛してる、ね、大好き、ボディーごと、はい、愛してる、ね、大好き、はい足えー、土まずの下を持ってねじって、愛してる、ね、大好き、ボディー、上半身も大きくつまずと。<笑> <笑>ストレッチができますよはいくるぶし持って足振り「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好き上下愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きナイス」はい持ち上げて足首回し「愛してる大好き」大きくね肘も大きく「愛してる大好き」力みを抜いて反対回し「はい、愛してる大好き」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 ボディもありがとう。はい、ではチャレンジタイム両手両足振り背筋を伸ばしてはい、ボディを斜めに倒して両足上げて両手をアップ盛大に振る背の「愛してる大好きアリアワン」と「愛してる大好きワンマセット」「はい、愛してる大好き」「背筋を伸ばして愛してる大好き」はいポーズチョキのポーズ V でポーズあだいぶいいですはいついでにいいですポーズ 足<笑>下のボディもかなりもうほぼ復活しましたよもうちょっちょっちょっとだけですねはいでは左足んふくらはぎですはい体重のっけてキュウリの塩もみせーの「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好き結界さんどうぞ愛してる大好き膝のちょっと内側はい「愛してる大好き内ももどうぞ」 愛してる、大好き、あ、体重関係で、痛い痛い、愛して、痛くてもいいです、ありがとう。はい、ではお膝さんを立ててひっくり返します。きゅうりの塩もみ、外側です。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。はい、ではお膝を立てます。ふくらあぎさん、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き。 ナイスはいでは、えー、と膝下ゴリゴリ、せの <osexual>、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、膝上ゴリゴリ、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、お皿わりゴリゴリ、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、桃浦ゆさゆさん、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、うちももゆさゆさん、愛してる大好き、ありがとう。つかんでね、愛してる大好き。 もも外ゆさゆさ、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き、膝裏ぐいぐい、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き、膝下ぶらぶら、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き、ちょっとをずらして、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き、ちょっとをずらして、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き、ナイス。相手はももを伸ばして、もも上 ぐ, ぐいぐい、せーの。 愛してる大好き、体重かけて、愛してる大好き、ナイス、お膝、つま先内側で、もも外ぐいぐい、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ワモエイト、はい、愛してる、ここ、寝入りにやりますよ、はい、愛してる大好き、ナイス、はい、ではこの足を、あ左、右足、くるぶしだ、くるぶし動き、せーの、愛してる大好き、ありがとう。 愛してる大好き、ワンモア、エイト、愛してる、大好き、ボディーが温まったね、愛してる、大好き、ナイス。はい、手をこの右足を下ろして、左足をたたみます。マーメイドズワリさん、背筋を伸ばしたら、右へ、左の腰、体重かけて、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。後ろ足の方です、愛してる、大好き、ナインワンモア、ワンモア、愛してる、大好き、ここもツー、エイト。 はい、愛してる大好き笑顔でね、背筋を伸ばします骨盤転がしみんなお膝さんの横に右手、はい、腰でせーの愛してる大好きお尻ペタ触って愛してる大好きワンモアエイト愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはい、背筋を伸ばして骨盤ねじり腰と肘と肩背筋を伸ばしますせー愛してる大好き、ありがとう 愛してる大好き、ワンモアエッドアト、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好きナイス。はい、では両足骨盤転がしです。はい、マットをですね、重ねていただいて。背筋を伸ばします。はい、歩幅、足の歩幅ですね。肩幅よりも少し広め。背筋を伸ばして骨盤を大きく動かします。行きましょう、せーの。 愛してる大好きありがとう。両足骨盤転がし大好き。ワンマンエイト。愛してる大好きありがとう。愛してる大好き。最後クイックです。頭の位置をその位置で骨盤を前後。せーの。愛してる大好きありがとう。愛してる大好き。ワンマンエイト。愛してる大好き。ボディが熱い。愛してる大好きありがとう。はい、ではできました。すべて終了。いいですポーズいきましょう。背筋を伸ばしてボディでしろ。 はい片足アップ、反対もちょっと上げる手を丸くでボディをカメラの方に向けるあいいですみんなで言うせーの、いいですナイスですちょっとま丸がこんな感じはい、ありがとうございます足を変えてもいいで、ね、す足を伸ばしてもいいですはい、マッチリありがとうございました 頑張った自分とみんなに拍手です、yeah. はい、ではバッチリでは足チェックです最後ですおお、左足も伸びたねはい、行ってみましょううん、はい、伸びました右足も伸びましたお膝の裏はどうでしょう隙間もうん、高さも落ちてきましたももさんも伸びてきたねバッチリですはい、いいですさあ、いかがでしたでしょうか 変化を感じたらね、コメント欄にお書きいただければと思います。さあ、ということで、この<笑>ありがとうストレッチまたえ 今, 日今日火曜日水木金と朝9時からやってますのでぜひご参加ください。 まもなくでございますシスターヒロミイーデスビデビオ上映会ボリューム1「ひろみの日の字」3月26日14時と18時場所は、えー、新大久保新宿新大久保スタジオエヴァシスターのスタジオですそこでですねこの「ひろみの日の字」っていう公演が私の東京マイム研究所でパントマイムを修業していた時代の終了公演2年2年修業してその後あの。 最後に、ね、自分で企画して卒業公演するそ初のソロ公演っていう企画ですねそれをやった時の映像が残ってましてそれをみんなで見るという回でございますで私の師匠でありました並、ね、木孝夫先生っていう素晴らしい先生がいらっしゃってその方のお姿もちらっとね見ることができるという素敵な回でございますのでぜひぜひ見にいらしてください概要欄に詳細入れておきますえっ、ー、とこちらシスターのえっ、ー、とこちら何ですか QR コ, <笑> QR コードで見ていただいてもいいと思いますぜひぜひ楽しみ今度の土曜日ですわああっという間やねはいあのもうスキペイがねその頃は咲いてるかなと思いますぜひみんなに出してくださいはいということでいやバッチリ今日もバッチリできましたボディあの本当ストレッチってね反復です一回やっただけだとボディは変わらないからねそれをつな続けることで変わっていきますはい継続は力なりおー はい、ありがとうございました。では、素晴らしい、えー、チューズデー、チューズデーをお過ごしくださいね。ごきげんよう。ハバナイスデイ。今日もありがとうございました。ごきげんよう。ハバナイスデイ。チャオー、バイバイ。